こんにちは、アブです。今日はですね、2020年に会社を辞めて独立するんだったらどんなスキルがいるんですかっていう話をしていこうと思います。先日ですね、あのこういった質問を受けました。会社員として今、独立するんだったら今後、アブさんが考える独立する上で必要なスキルって何ですかっていうことを質問を受けたので、その答えを今日は発表していこうかなと思っています。 僕のチャンネルではですね、月8万円生活しながらフリーランスで生きていくような生活、コストパフォーマンスのいい生活の配信をしてます。実際に僕が結構いろいろとスキルの話をしてるんですが、正直、じゃあ何が必要なのか、実際僕がノースキルだったとしたら、どんなことをするのかなということを今日はお話ししていこうと思います。で、その答えなんですけど、簡単に言うと3つかなっていうところです、ま。あ 簡単に言って3つなんですけども、正直何かっていうと、まあ1つ目のポイントは、興味のあることをすることです。これ結構ね、僕のチャンネルではむちゃくちゃ言ってるんですけど、やっぱ興味のあることを、えー、何でもやってみるっていうのはありなのかなと、もう正直、もう何回言ってるんですけども、えー、思ってます。これどういうことかっていうと、もう、あの、月1万円稼ぐだとか、えー、月5万円稼ぐような仕事っていうのはもうたくさん出てきましたよね。本当にたくさん。 僕が2015年に副業をいろいろと調べていた時には、まあね、あの、FX だとかとか、あとは投資信託、投資、株式投資だとかっていうような、なんか投資系の話だとか、あとはブログ作ったりっていうのがもう結構主流だったんですが、今の時代、もうめちゃくちゃ増えましたよね。月1万円稼ぐ副業なんて結構余裕でできるかなっていうのは正直なところです。なんで、もう結構、結構ってめちゃくちゃ言ってるんですけど、もう、 あたくさんの人がもう副業をする環境が整ってるもう簡単に1万円ぐらいであればもう簡単に稼げるような時代になりましたねっていうところです例えばメルカリで販売したりだとか例えばライティングでウェブのライターになったりだとか動画編集 YouTube の編集したりだとかデザイナーでバナー作ったりあのサイト制作をしてウェブを作ったりっていうような仕事がもう当たり前になりました 当たり前になった分、もう簡単に稼げるようになったんですよね。だからこそ、まあ何やっても正解だなっていうのが正直なところです。何やっても正解だからこそ、興味のあることをやりましょうっていうのが一つ目。もう僕の回答の一つ目は、興味があることをやりましょうっていうところです。で、二つ目。で、ちょっと上級者、中級者ぐらいになると、もう結構稼げることは分かったと。ただ、これが労働になってますっていうところが結構いると思うんですよね。どういうことかっていうと、あの、 会社員としても、フリーランスとしても、要するに自分が働いた分収入があるようなイメージです。ってなってくると、そのバナーを作って、デザイナーとしてバナーを作ったり、デザイナーとしてウェブ制作をしたりだとか、動画編集して YouTube を作ったりってなると、自分が労働した分収入がな立ちますよね。自分が労働した分しか収入がないので、結局、あの、自力になって、セルフブラックっていう言い方をするんですけど、24時間働くようなイメージになるのが最近のフリーランスの傾向かなと。 というところで次に必要なこと、2番目のポイントなんですが、継続できることを1年間やってみるというのは、僕がスキルがない場合にやることかなと思っています。要するに会社を独立する前にやるべきことって話なんですけども、1年間ぐらい継続できる面白いことをどんどんやっていくっていうのがいいのかなとは思っています。これどういうことかっていうと、例えば僕で言うと YouTube、これ1年間やりました。1年間やったんですけども、ノーカット。 脳編集とはいかず、今で、今でこそですね、脳編集で今どんどんやってるんですけども、昔は、えー、カットして、えー、音声調節して、えー、編集入れて、文字入れしてっていう風にやってたんですが、まあ、時間かかるんですよ。結構かかって、1年間でようやく、えー、8000登録ぐらいになったっていうのが現状です。正直ね、結構難しかったんですけど、そういう風にもう皆さんが今から YouTube やる、ブログやるとかってなってきたら、結構かかる。1時間ぐらい、1年ぐらいかかる。 のを見越して、やっぱり1万登録だとか10万登録になろうと思えば、やっぱり1年ぐらいかかりますよね。そういう意味で1年ぐらいかけて物事をあの作っていくようなスパンでゆっくりかけて、ゆっくり時間かけてやるっていうのもありなのかなというところです。で、じゃあ実際僕が1年かけて2番目のポイントなんですけども、えー 継続して1年にできるるよううなな、ことを何するんだろうな今、スキルがなかった場合何するんだろうなと思った時に2つ挙げていくと YouTube とコミュニティ運営です。僕はサロンサロンっていうふうに言ってるんですけど も, もう結構面白くて何が面白いかっていうと僕もね、この YouTube でフリーランスの家作りますとかフリーランスの合宿しますとか海外で家作りますとかね、もうわけのわからんこと言ってるじゃないですか。それと同じようにあのそういうわけのわからんことに対して あの同じ気持ちであこれいいな面白いっていう風に思ってくれる人がすごく集まってきてくれるんですよねこれが超面白くてで自分と同じようなマインドで、えー、例えば会社員で働いてたけどフリーランスの仕事も興味があったりだとかあとは僕みたいに銀行員として働いてたけど正直ね面白くないから自分で働いてますっていうような方も集まってきてくれてで要するにそのねあの自分と同じような気持ちな人、えー、自分と同じようにあの苦労してきた人 が集まっっててるるんんででで言葉足らずでも結構伝わってくるんですよねフリーランスの家作りますとか、えー、海外で合宿しますって言ったとしてもあこういう風にやればできるんじゃないかなとかっていうようなプロセスがすぐつながっていってそれを協力してくれる方が結構いらっしゃってそういった意味で海外でも合宿できるし海外でもフリーランス の, あのスキルアップの何て言うんですかね合宿しながらスキルアップできるような環境を作れるっていうのが今ある僕のサロンです。 これも今半年ぐらいやってて130人ぐらいの仲間が集まってて月額980円でやってるんですけども正直にすげえ面白いですね面白い僕めちゃくちゃ好きでそういったコミュニティを数年かけて作っていくっていうのもありかなっていうところでコミュニティを作るっていうのは僕がもしやるとすればコミュニティ作るっていうところですねでもう一つ挙げるとするならば海外で家づくりもしたいなと思ってます 今、福岡で家を探しているって話を前回の動画でも言ってあるんですけども、江戸島っていうところで家を探しながら活動してて、で、プラス、今、長崎の五島っていうところで家を探してます。これも面白いんですけども、五島って離島なんですけど、海鮮がめちゃくちゃ美味しいんですよ。日本でも有名なぐらい海鮮がすごく有名な島で、で、プラス無人島がたくさんあるんですよね。なんで、そういったところでも家を作ると。福岡でも作るし、五、え、島、ー、の離島でも作るし、プラス海外の家も作ってる。 っていうところで、いろんなところに家を作りながら、もう拠点ですよね。もう場所にとらわれないような生き方っていうところで、どんどんどんどん場所を移動しながら、月ごとに移動しながら生活するっていうのを今後やりたい。で、しかもチームでそれをすれば、もっとね、面白いことができるんじゃないかなっていうところでサロンをやってるっていう感じです。で、実際、あの、僕はあの、なんでそういう風になったかっていうと、まあ、一つは、あの、めちゃくちゃ花粉症がひどいんですよ。 もう3月、これからですよね、2月が終わって、3月暖かくなって、スギ花粉ですかね、もうすごいあのきつくて、花粉症の方、多分見てる方いらっしゃるかと思うんですけども、花粉、すごくないですか、えー、っとね、本当にもう、外歩けないぐらい、このね、喉の奥が痛くなったりだとか、むずむずするんですよで鼻も、鼻水も出るし、くしゃみも止まらないし、で頭痛もするしっていう感じ で, で、アレルギーのすごい反応が出てしまうんで、もう大変だというところで、離島に行くんですよ。 離島のメリットは何かって言うと、元々杉が生えてなかったりするんで、杉が生えている本数が少なかったりするんで、花粉が飛んでないんですよね。これがメリット。でプラス海外に行くと、別のね、あの、PM2.5 とかあの別の排気ガスだとかもあるんですけども、その杉が元々ない国、ない場所に行ったりするのもありかなっていうところで、海外を転々としながら花粉を避ける、花粉を回避するために海外に行くっていう手もあります。 そういった意味で、やっぱり行きやすい場所って今はもう移動しやすい時代ですよね。もちろんこの動画を見てくださってる方結構頭のいい方が結構いらっしゃると思うんで、うん、もうなんていうんですかね、パソコン1台で Wi-Fi で仕事をするっていうともうイメージできる方も結構いらっしゃると思うんですよ。で、方や一般の方、普通にあの、なんていうんですかね、フリーランスの仕事を知らない方って、にあったりすると、パソコンで仕事をするって何なのっていうふうに思われる方もいらっしゃるんですけども、そういった意味であの、僕のチャンネル見てくださってる方結構頭のいい方が多いので、 理解しやすい。理解してくれやすいっていうのがあります。はい。というところで、まあもう僕が二つ目のポイントなんですけども、継続してやるんであれば、継続してできることをして、一年かけて自分のスキルを磨くっていうところが二番目のあるところなのかなっていうところです。次、三つ目なんですけども、三つ目何がポイントかっていうと、税金の知識をつけるかなと思ってます。これ、やっぱりあの生きていく上で生活費って必要じゃないですか。この生活費をいかに確保するか、 っていうところが、税金でね、少しでも、知識をつけておくと、少しでも、あの、生活しやすくなります。これ、すごくポイントなのかなと思ってて。で、僕も会社員時代、税金の勉強だとか、税務だとか、法務だとか、財務だとかもすごく勉強したんですが、実際やってみるのと、知識っていうのは、もう結構違うなっていうのが印象的で。で、税務をやる、税金の知識をつけると、何がいいかというと、要するに、節税になるんですよね。 これはあの税理士ではないんで、もう具体的な説明はなかなか難しいんですけれども、えー、自分の給料があって、で給料に対して、天引きされてで、手取りになると、で所得税だとか、減泉徴収税を自分で支払って、えー、税金が収まった後に、えー、自分の利益、手取りになる、20万円稼いでいたとしても、手取りが16万円になって、4万円の部分が減ってるっていうのも、税金から持っていくようなイメージがあるじゃないですか。 それと同じように、その税金の知識をつけておくだけで、その持ってかれる、持ってかれる、うん、国に支払う税だとか、県に支払う税金を少しでもね、安くすることも可能なんですよ。そういった意味で、税金の知識を得るだけで、自分の手取りが残る、キャッシュフローが残るっていうところは、今でも勉強しておいて、損はないの、ないのかなと思ってます。 今会社を運営してるんですけどもそういった意味で節税の方法だとかあとは税金の知識っていうのは、えー、フリーランスになったとしてもすごく重要なので僕 が, 僕がノースキルだったとすれば税金の知識も勉強しておくのかなと思ってます。 今日はですねフリーランスになるだとか独立する前に何をすべきなのかなと僕がノースキルだったとしたら何をすべきかっていうところをお話ししていきました一つ目のポイントは興味があることをひ、えー、たすらやっていくもう月1万円だとか月5万円稼げるような方法ってもうあらゆる方法があるんで正直皆さんできていると で, できてるんですが興味のあることっていろいろあるんでそういった興味のあることにどんどんどんどん挑戦していって経験値を増やすっていうところを一つ目に置きました で二つ目何かっていうと、継続できることを一年かけてやる。これすごく重要で、やっぱり、あの、短期で収入を得られる人は結構いるんですけれども、ストックできるような、蓄積できるようなスキルを持ってる人は少ないというところで、ストックできる知識をつけていくのがポイントかなっていうところで挙げてみました。で、実際に僕がやるとすれば、コミュニティ運営だったりだとか、あとは、え、家を作ったり、え、田舎で家を作って、それをシェアハウスとして運用するようなコミュニティの運営だとかもすると。 というところを一年かけてやるのかなというところですね。えー、具体的なスキルでいうと、マーケティングだとか、えー、あとは、フリーランスのコミュニティ運営だとか、コミュニティ経済だですね。そういったところを、えー、知, 識知識として入れておくかなというところ。では、三つ目なんですけども、税務の知識、税金の知識をつけて、えー、自分の税金を減らす、税金の節税の方法を学ぶ、えー、プラス申告だとか、確定申告の方法だとかもしっかり勉強しておくというのは、大切なのかな。 という今日はですねあの、質問にお答えしながら YouTube をアップしてみました。いかがだったでしょうか、えー、ノーカットでね、ノー編集で上げてみたんですけど、えー、ちょっとね、難しいですね。<笑>でも今後もね、ノーカット、の編集どんどんやっていくんで、よかったら見てみてください。えー、別の動画ではですね、結構フリーランスの働き方を2019年の頃から 僕はど投稿してるんで、超具体的な収入の上げ方だとか、あとは営業の方法も上げてるんで、よかったら見てみてください。プラス、ミニムな生活の方法だとか、福岡で移住するときの、えー、失敗だとか、成功だとかも話してます。よかったらチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。